いいですから、ね、という感 じ, で、はい、じゃあ私からじゃあ前田香織ちゃんの他者紹介していきたいと思います、うんえー、前田香織、うん、私の多分2つくらい芸歴的には多分後輩なんですよそうねなんか事務所に入って初めてできた後輩が香織なんですよ私的に嬉しいのよそうなのよでなんかお互いこう入った時にこううのこう私の方が年下だけど先輩で、うん、香織の方が年上だけど後輩みたいなところで、うん、え ど, どうする敬語で タメ語で行こうみたいなやり取りがあったりとかして、結構私は人見知りなんだけど、逆にカオリンはなんかおりんは、誰にでもぐいぐい行けるタイプだから、すごくね、お友達としてねそういう子がいてくれると私はとてもありがたいなっていう風に思ってます、嬉しい、あとは体がちっちゃいのに、めちゃくちゃね、度胸がある、あ、ほんと物おじしないっていうんですかね、私、でもお父さんにタスマニアデビルって言われたことある<笑> 凶暴って言われてるあのちっちゃい動物なんだけどなんかねヘビとかコブラに向かっていく動物なんだけどじゃ確かにそのイメージはあるなんかビジュアルは ちょっとティーカッププードルからみたいな可愛<笑> い, いね小っちゃい小畑くからみたいなイメージがあるんですけどだんだん仲良くなって知っていくとライオンじゃないかみたいなところは確かにあるなって思いました<笑>いやいやいやありがとうございます、うん、そんなそんな ね, ねだからすごいね、うん、ギャップがねある子だなって私は思って本当ですかでも確かに最初なんだっけみえちゃん私にオレンジジュースをおごろうとしてくださってたというかそのあったよねあの<笑>こう初めてできた後輩だから、うん そのなんかオレンジジュー ス, ジュースをなんかおごりたいのが夢だったみたいな<笑><笑>そうあのいい私が初めてその主演をやらせていただいた現場で、うん、あの津田みなみさんが、うん、あの私にちょっとジュースを現場で緊張している時に、うん、これ持って落ち着いてって言って買ってくださって、うん、でそれがすごい嬉しかったから、うん、自分も後輩ができたら真似しようって思って。うん そう2年やってきてやっと後輩ができたもう今日はジュースをおごるからなって思いもつれ現場に行った確か<笑>そうでなんか私が年上だからちょっとどうしようってなったそうです<笑>いやもうすごい私そこでえなめっちゃ可愛いやんって思って、うん、そうでもねすごい優しいんですよいやいやい や, いや本当に現場でもいつもフォローしてくれるし、うんうん、あの何より私がお洋服が本当に持ってなくて<笑>それをいつも<笑> みゆちゃんんがね、のくださるんですそれお下がりをねいつもマネージャーさんに私服がダサいと、はい、言われ続け、はい、言われてるから言われ続け私は何を着てったらいいんだと体でいくかみたいな気持ちになってきた時に<笑>みゆちゃんがね助けてくれたんですなんかいい意味でこの前田とメカペアはあんまり先輩後輩感がガチガチにないところがなんか魅力かなって思いますね、うん、そうなのそうなんです 皆さんこんなテンションでやっていきますので<笑>ぜひあの最後までお聴きいただければと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでそれでは私たち2人の探偵活動を始めていきましょう本日から調査開 始, 査開始この番組は